ごめんなと思います。まで こ, こ, は こ, こ, はこれ、ね、ただの焼きそれと もやき。です。では、いつもの通り。きます。 下ししのいい、ね、ほとんど切っちゃいまして。 ですか2年まだまだですね。 あ この人めたのは、平成三少年の3月3 4日ですどうしてもね、もう想像ができなくなって、もう入院にも発売してるんです まあ苦しいですけどそれでうわさに合えばなと思ってます。 まあ、YouTube <咳>初めて4ヶ月か去年の12月頃に始めたのかなもう動画は無理だろうとは思ってたんですけど YouTube、まあ、なら字幕はつけられるから何とかやれるんだよ 味噌は自信なんです、ね、<咳>味噌が一番好きで一番ね食べるのは好きですから。 うん、そうだそうだねまあ自分で自分の最初を見せたんですけど徳さんっていうか見せてせる人の中に見やめやすいがらな すごい、私はね、もうびっくり、日本がどんだけすごいんだよって話なんですけど、うれ、ん、しかったな、それよ。うんこんなんでもてくれてるんだな メインをってことですよね例えば食べる姿だけ見せる子はねも う, もう顔はさないで料理メインとかあるんですしもうん、そのま紹介してる方もいらっしゃいますし。 んなパターンがあるんですけども、も<咳><咳>、まあのまねものなやっぱそめし配信なんですよね。外で弁当持って、弁当送って、っていうパターン反対んですけど、まあ、ちょっと最初、ぶつから側は、してなかったんですけどね。まあ最近 うん、お弁当願いします。うんうん 自分で言えばまあ無酒飲むのが流行ったんですけど今は千秒千秒っていうのがすごい流行ってますね千円でキャベツ飲ませてお米を掘りなげるっていうっていうの、ね、まあ僕なんかいら住まいなんで 店はないんですけどそんな気が悪いにね行ける店があれば嬉しいんですけどもねでもどうしても飲んじゃうからせいじゃ収まらないですけど まあ、なんだろう、水を浴びてる人っていうのは、本当、いろんなお店知ってるなと思って、感心しますね、うん、あんな。 のしったらもう機械が入らないから治療できないとか言われてじゃどうするんだろうって話だったんですよ大学病院みたいな大きいてくださいとか言われると思いますうちは無理ですえっ<笑>こう言われても困りますよねお互い今 病院ではうまくやってしまますんで、口の弱く、お口さも広がっていまして、あもかさはさ言わなくて。 やっぱりあんまりねアルコールースの高いものを飲むっことでもないんでいいお題かなとは思 う, う噛んだですよ。 ライブとかもやってみたいなとは思うんですけどもね最近特に変わったことなんだろう りますちょっと待ってください、うん、いおいしいビール。ビールないんですけどね。あっぽくなんですけど。 まあ、あの僕のブログ見てもあったら分かるんですけどまあバス師なんですよねバス師でうん無む無くっていう最悪のパターンなんですけども<笑> まあね、あのー、まあまあバーッとみんなで騒ぐのも好きなんですけど一人でこうカウンター座って飲むのも好きなんだね一人でまあつまみながら寂しいかもしれないけどそれも好きなんですよねみんなで騒ぎながら飲むのも かっごいね。<音楽><音楽> さみのな い, いわしまあそれはそういうふうになりますしていわしちょっとき食べてます食べるぎない食わずないっていうのが当然あるんでしょうけどね納豆なんて高校生になら食べれなかったしね、うん、でも絶対無理だと思う 卵を入れてねぎさんでて言てたやつを食べてみたらあれ、うまいじゃんみたいなねうん、まあ、そんなもんかもしれません食べ物ってねチじゃハどうしても 飯場で行っちゃうのかな。自分で作るのも好きだし、ずっとまでも食べるのも好きだし、もうそんな小僧で食べるよ。 食べたいね<笑>。うん。たまさん、うまいな、それはね。な、う、い、ん、です。五月か。うん。六月か。違う違う、ね、六月だ。 正剤の手術なんですけど、これで4回目なんですよね。2回はもう切開して開いて、連れ戻してやったんですけど、結局失敗に終わって、今はコラーゲンを注射して、愛してる正剤を。 まそうという作戦なんですけども時間が回がって挟まっちゃってるからあいやとうじゃないんですよねましてはそ父から制裁に出うなんて難しいですからねまあ次やっても無理ならまあ 有名な絶対治しますっていうのその病院があるんでそこでも病院確保でうん、有名に覚悟で手術を受けてみもいいかなとは思ってんですけどね舌がねたぶんのうしてもこのガラガラ声さえ治ればねまだ。 しゃべれるんですよ声帯は僕の声帯左はも う, もう完全にもう動かないですねで右側だけがパクパク動いて声出してる状態なんでまあちょっとすればねちょっとしたんですけど今までもね失敗してるんでもう本格的なもう 全身マスクの手術になってくるんですけども声が出ないと今はシスの部屋でしゃべってくる方がいいんですけど騒がしい情報では僕の声は絶対通じませんこれはもうね家族でもね聞きそうでない だから収束したとしてもそんな人と喋る仕事なんかできないんですよねまあ今考えてるのはといっても僕は障害者出を持ってないんで障害者はもう就は無理だね でもう人と接しない状況っていうか清掃の仕事とか、うん、まあトラックでも宅配とかは無理だし倉庫が倉庫にね荷物を持っていくようなキャべナルくて無意識仕事。 この年になって簡単にュ入アルバイトでも見があればね苦労しないでしょ まあ、そんな経済困って困 っ, たってマザンいケガリコナーテー、コ、ま、ナ、あね、でタ、キュアジもムクラ美味しいです。イ。 ただの冬咲き、食べちゃいました。あと卵が少しある程度です。<咳><咳><咳>まあね、あのー、今の自分、不愉快ですよね。やっぱりね、元気がない。だめだね。やっちゃうぞっていう。 そ、ね、<音声>うすれば、ずれ道を申し上げるかなとは思ってます。<音声> じゃないんからあとは自分の考え方し第いでしょうね。うん、う負けちゃダメだってばっかり考えたさ、うん、勝つことばっかり考え て,、うん考えてうん、手段も、方法も考えなくなってるようになってしまうのかもしれないんで。 家族と思いませんねまあまあ負けじればいいかなっていう感じでうん僕は、まあ、あの実をやったんですけどほとんど勝ったことないですよねもう負けじばかりですよ、ね、それも勝つと絶対勝てよパンパンパンパンってこんな とりあえず順番悪い人がいかみたいな、うん、感じで行って投げ飛ばされてもう一本で一本で決められちゃうんですけどもそのねうね、ん、もう投げられまくるう審にね受け身とるのがすんごいうまくなって。うんうん ちょっと痛いんで泣け、ね、るやつはせんまいの話なんですけどねもうあっ泣けないですって思った瞬間にもう大成すなんですよそしたら全然痛くない自然にふけんとっちゃうからおじいさんもそれと同じですようか家うと思わないであっ負けそうだなと思ったらもう最低限の損害にするような なんてね思ってますけどもね<音楽>そりゃあまあ勝ちたいのは誰もそうだけど<笑>勝ちばっかりもいられる世いなんて。 次どうするかでしょ人生っていうのは負けた時にいかにダメージを少なくして元の状態に戻れるかこれが一番大切なのかなって今になって思いますね、うん、かなりダメージを受けてますけどねうんまあ僕の体の中には もう見えないがん細胞は体中を回っていってもう主人に言われますんでもう一種何があってももう驚かないようにはしてるんですけどその覚悟はねどうまで持つからですかまあそれでもまあまたがんですって言わ 落ち込まなてまただよーってぐの受け身を取りたいと思ってますまあ今日は色々いろ喋りすぎましたけどもそんなこんなでミッションをやっていきますのでまたー コメントとか、ください返事しますんでうんまあそれは元気けどもそうかなでということで今日の作業はここまでにしたいと思いますそれではおやすみなさい起動バーイバイ